もういいですか、いいっすかいいっす、いいっす、いいっすあはい、みなさんどうもえ、いや、みなさん、いや<笑><笑>あはははどうも、神沼恵美子です<音楽>はい、みなさんどうもこんにちは株式メンバーのミズです<音楽>はい、どうもみなさんこんにちは株式メンバーのわたおです<音楽> はいということでね今回はパブ式メンバーと一緒にねあのホラーゲームやっていくんですけどもはい、はい、やりたくないですということでじゃあ早速やっていこうかなもう五択はいいので、はい、やっていこうはいじゃあいきましょういきましょうかああ どうし、んうん、<笑><笑> た, たらよかったえっうわいい<笑>の ややばい待っって、て、だ<笑>当にやだえ、雲出るかな俺、雲嫌いんじゃん。なんか、雲の群れって書いてあるのえまあ、巨大な雲の群れって書いてある。ジローグモデリいやだ。ああ、もう死ぬ、ね。やだ。本当に嫌だ。本当に嫌だ。ジ女郎雲でリソン。知ったね、この旅館。ハイ旅館じゃねえかよ。知<笑> え, えあもしかしたらこれ、まみちの言かもしれん。 えマジ雲や あ, あこういう感じ。あぁ、全然見えない。肉団子。肉団子。肉団子、肉団子の大量や。そう、もういい歌してる。イケメン、イケメン、イケメン。れがどれやん。こ れ, どれがどれやん。わ<笑>か<笑>らん、わからん。じゃあ行こうか。<笑>なにこれ。何これ。すげぇ、関東祭りだ。<笑>やぶ、やぶさの。やぶさの ぶさのって書いてあやべえこれど、どうやっまべえ。 私いことはい、<笑>あ、うん、いがとうございきす。私のことはありがとうございます。私のことはありがとうございます。私のことはありがとうございます。私のことはありがとうございます。私のことはありがとうございます。私のあときありがといございます。私のことはありがとうございまあ私のこときありがとうございます。 犬鳴き、き山とか、ー犬鳴き村かよ。<笑>え、パックで売ってんの瓶とかじゃなくて。なんか、うわぁ、えくもくもくもくもくもくもくもくウェア？くもくもくもあれあ、ほらほらほらほらほら。え, おえこれゴキブリじゃ ん,、うん、なんええ雲やこれ。え、ゴキブリなの？ゴキブリ。ゴキブリしか見えねえ。お、えあれ なるほど。なるほど。 何にでも驚くじゃん。あなんかあるよ。これいややの通路怖い。やばいやばいなんか文章あったわえこの通路くそ怖いんだけど、この階段と通路。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いやい怖いやば い, い, いやばい怖いどうやばい怖いどうやばい怖いい怖いい怖怖い怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖怖い怖い怖い怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いい怖いいや、これ上行きたくね、ないい怖いい怖いい怖いいいいいいい 絶対なんか上ある怖い怖い怖い怖い。もう怖いやばい鳥肌立ってきたキモえ、なんかもうキモいんだけどで<笑>、ね、俺一番後ろからの背景<笑>ハゲいっぱいいるんだけど<笑><笑><笑>ハゲやんわーなんだこれ入られへんの入ってるなんかこっから出てきそうやねなんかクモ出てきそうそこからでかそうなんかジョローも出てきそう え, え、でかいってトでかい。イレト イ, レトイレーンおー、うんおー、便所便所便所わしきわしきわしきか なこれ何これ何これ何これ何これ何これこれなにこれ何これ何これ何これ何これねこれ何これ何これ何これ何これ何ッれ何こマ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これ何これこれ何ここれ何これこれ何これ何これ何ここれ何これ何またこっちにも穴あるよ穴が5って書いてありますけど55 っ, って言われてた5555ゴッドパーザー54回落ちるうん 懐かしいな。なごい。なごい。えあ、電池ある、電池。ああ、なんか、なんかい、一緒行ってる方向違う。なんか、ね、なんか、アルカリ。一人、一人行ってる方向一<笑>人でこっち来た。ああ、<笑><笑>なんか、あの、アルカリ、アルカリ性の炭酸電池ある。お、卓球できんのこれ。卓球しよう。卓球どことどことラケット入ってる。ラケット入ってるのあ、まじあ、ほんまや、やりてえ。中、あのー、なん だ, だっけ、中国の時ちょっとやり にいや、ここ怖っいや、絶対、絶対来るってなんか。 一応 誰, 誰かさこれの上に乗ってみいおー開いたーおおいたー開いた開いた中庭みたいなこ中庭あっここあるやんあのタイトルのここあれやんタイトルのやつおーやおおやば。わすぎ。おおなおおおおおおおおおお赤おおおおいおおおお おー な,、まま、なんか、また、ま、え、た、ー、なんか、お風呂や、やったぜ、入ろう。またまた風呂<笑>またおーすげえおー、入ろう、入ろうぜ、入ろうぜ。ーなこれ え, え、なんか洗剤使えんだこれ。<笑>えー、なんかこれ入れんの、えー、ここでほらほら。おおほんとだ。おすげえ、入りたい、入りたい。お、なんか、威力変わった。ギリ入れない。入れない。露天風呂じ ゃ, じゃなかった。<笑>なんか俺、露天風呂入りたい。入りたくない。なんか入りたいんだ。なんかある、まだある。 ここっっっ っ, っ, ちょっとななさんんまますすよここここあああたおだだ骨骨骨骨ててててるええげイイケケメメンンれれ待俺の骨やえどれどれな ん, かなんかイケメンなんだけど。 あ、これあれやん、さっきのすげ、これあれやん、さっきの最初のところにもあったやつ。えこれ。なん か, ここから、これ赤くてかっこいいんや ん, もうなんかあれ。なんかここあ、なんか雲やん。なんか、く、雲のマークしてる。気持ち意識は完了した。体が変化していくことに信じられないみたいな感じ。うわぁ、いやいやいやいやいやいや。あ, えあえ な, んえなんか、なんか、物落ちた音した。空んな ん, なんか、そう、そう。絶対ここ来る。な、なんか、な, なんか、なんか や, や、ね。うわ、うわ。うわ